するしない。それでは今回の周りの匠ご覧ください。 第四曲オーラスです皆さん手配を開けてくださいドラマ 9-1 圧倒的トップ目で迎えましたこのオーラスはいさあ、ね、これは自らまとめていけそうですかですよね、はい、ただあのー、下茶の親がまあ連チャンしてくることはまあ必死なんで、うん、あのー、絞ったりするかもしれないですね状況次第では、うん、ただ上がれそうだったらもちろん上がります ここれ泣いいいてくところありますいやないですね、今のところは。い、はいはい、親が数ウウーピンって。すごいですよね、連チャンしたいはずの親なのに、はい、スウソーウーピンって言ってくるってことは、マンズの本一に一気に向かってたりするか、もしくは統一でが早くて、後統一あったりするかのバージョンなんですけど、うんうん、やっぱ変速手なんですよね。 赤、うん、ウピンもツモギリまあまあチートイツで見せたとしても本一だとしても、うん、まあこれでほとんど本一ですか、うん、E1 で動き出しましたねこれは赤ウピンツモギリなんで、はい、ウッピン3ピンがあったのに E マンポンなんでそこ払って E マンポンなんで、うん、まあこれはかなり本一ですかねマンズに注意が向くわけですねはいよこういうのイジュアルなんで相当絞りたいですね<笑>あとあのほ、ね、他の人に、はい、あリアンワンが出てきた 他の人に、はいえっとトイトいってうのケース面白いんですけど、うん、他の人に対しては打ってもいいんですよ。あアントイメント、神茶ですね。うん、は打っても僕トップで終われるんで、下茶のレンちゃんだけがなんで、下茶の安全牌だけ持っておけばいいと。急層もポンですって、ーダパーソー。パーソーを持ってたってことを考えると、はい、あのチャンタもあるようになってきましたね、だからドラが固まっててのチャンタだと高いと。なるほどチャンタだったり 純ちゃんだったり、そういった。はい。橋の絡むパターン、はい、ーントイトイ以外でも、候補がありますね。あの、ね、これ、絞っていくとしたら。どうするんですか。あの、伴奏や、いいそう切っていって、単位を、で、仕掛けていくっていう手もあると思うんですけど。親、うん、の高い手に当たるのは、すごく、馬鹿らしいので、はい、ここはもう、受けます。パーソ奏は、親の現物で。ああ、そうなんですね。はい、もちろん、緩はしないっすね。ですよね。はい。はい パーピンボボーンこれでこれでトイトイですかちゃんたやんちゃんも消えましたね、はい、あっという間に親が4枚になりましたねそうですね、はい、まあ単杯一1と9と8の杯だったんでトイトイにしやすかったっていうのはありますよねーあ今ウソを切ったのが おしゃれですね、はい。おしゃれですか、一応形を維持できるんで。はい。維持できるし、かもしないし、はい、あと絶対にトイトイに当たりませんしね。そうなんですよ。はい。気持ちにも当たらないので。すごい素敵な嘘四枚持ちだったわけですね、じゃあ。はい。 で今通っってていいく自肺を選んでで切っているわけですねそうですねもう通るまでもう白だったり箸背景だったり松背系も切らない、はい、だってもう最悪白と例えばじゃ九9万のシャンパンだったら1万2000あるわけじゃないですか嫌ですねいやですよねですしあのイーソーが通った時とかにもう万が一単位青とかにね、はい、なれるようにまああの、うんうんうん、上っちゃ遠い目に当たってもいいんでそこはケアする必要ないんで ここに来ましたよ。こ の, このやつが、はい、わ出てきたねー。イ<笑>ソ<笑>出てきました。カメを落としたのか。うん。もしくは短期待ちだったかっていうのありますけど。イソってどう見えます？今出だしでしたもんね。 重ねようとしてたか、うん、今が入った可能性はある、うん、短期待ちだったかのどっちかじゃないですか、はい、重ねようとしてたか、短期待ちかだったかのどっちかだったんで、はいえっと、重ねようとする範囲で真ん中の範囲を持ってることはないですし、うんうんうんうん、短期待ちで他の真ん中の範囲に変えたってことはないんで、ローマン、ほぼほぼ通ります、うんうん、なんでローマン切ります。 なんとかなりそうになってきましたね通る灰はね打ちますよだってイーソーリアンスを通ってますしね箔、うん、が出てかないパターンでもどうにかなりますしもし箔が通ればねそうなんです。自然に切れますも、ね、そうなんですそうなんですそうなんで す, <笑>んですいやすごい読みだ パズルみたいに考えていくとやっぱ面白いですよね、今の理想でも論理的で確かにそうやって考えれば通る入ってありますね、うん、だからこの粘りがね、例えば聞いてくることありますからね、白が通ってやっぱ自分の流れが拾えたとか、ほら、これでね、で今、はい、わかんないですけど、一応今って白で打ってもマックス1万2000じゃないですか、でといとい、はい、だったり、ね、はい、じゃん。 これ大体1万2000打って も, ま だ, もう曲あまだまだ余裕がありますので、はい、ここは自分の打点もあるんで攻めます、はい、リーチすごいこの展望の余裕があるからこそ選べる選択はしっかり踏むってことですね、はい、なるほどここでドッポを倒す<笑>もうなさしい<笑><笑>ここでもうやるいやすごいここでもうドッポと勝負するドッポ狩りに出た、ね、ドッですね あみんなハク持ってましたよ見てくださいもうドッポ狩り行く狩<笑>られる可能性もあるけどいやでも確かにこれがねど う, どう<笑>えかっこいいですけ ど, ど上がりきったらね拍手ですねドッポ狩りどうドッポ狩りがうまくいくかそれとも狩られるか<笑>白鳥が狩られるかドッポが狩られるかですね<笑> 荒ししくなっってて<笑>気持ち入ってきましたいやスタートの手の進行具合と、ね、粘ってよかったでしょ粘ってよかったでしょこれこうなったらこうなるとは思わなかったです実際どう い, いるんですかねあれ5枚見えですか山に残ってそうですね声がわざわざちっちゃい決めれば その手で匠の今回を、ね、締めることができますけれども上がりきれるかあと2回最高位戦の新人の人でしょそうでございます私の後輩です山田山田ドッポーはいビーツリーグスタートどうだあああとあっちょっと何か止まりましたね ロッピン出てきました、れだよだよあれなんですかね、やめろよそういういの長引<笑>かせるなよ、<笑>切れれば、次、積もれれば ね, ね、はい、はい、今、トイミ上の手が止まった、親の手出し入りましたからね。 さに危ない範囲、はい、でもこの状況ならしっかり打てるというのも確認して選べる白鳥さんがかっこいいんですけど上がりきれるかあとロ ン, ロン待ちですかあるとしたらも う, もうすっげえ見てるから<笑><笑>スワンは通る<笑>ああ流曲天ンさあということで親も今回 形式転敗ですが転イしてます、はい、6球走、山にね、積も山にはいませんでしたね、そうですね、はいまあでも、究極いい攻め返しができたんじゃないですかね、いやすごい、なんかこう、こ馬のときのあの対応力の白鳥さんとまた違った、まあまあまあそうですね、い、ね、ける時はいきたいですよねはい、さあ、オーラスが続きます、この後どうなるんでしょうか、ご視聴ありがとうございました、次回もお楽しみに。